Apex 実況2回目です。今回の目標は滑舌よく喋ることですね。とりあえず Apex Legends をアップデートします。最後にプレイは12月17日。Apex 実況1回目のマッチです。アップデートが 4GB でめちゃくちゃでかくないですか。アップデートが完了しましたね。今回は仲間を補充なしでします。やっとマッチができたわけですが。 レジェンド選択画面が変わっていることに戸惑っている私をご覧くださいパニックになっている間にバルキリーが自動で選択されました今回もバルキリーを選ぶ予定だったのでラッキーです第1戦どこに降りたらいいかわからないのでとりあえず適当に降ります試しに解像度を 4K にしたらめちゃくちゃ重たかったです FPS が10しかありませんということで重すぎて操作がちゃんとできていない私をご覧ください あまりにもラグかったので意味不明な動きをしています今回は飛ぶんですね前回は飛ばなかったのですがあまりにもラグいのでフル HD に下げます軽くなったので旅に出ます ジャンプパッドを見つけたので飛んでみましたがどうやら紐に捕まるのがエサなようですトルジェット起動建物に入ったらどこかなんか撃たれたので銃を乱射していますが相手がどこにいるか分かりません敵に一発も当てないままにやられましたさすがに余ダメージゼロは普通すぎるのでもう一回試合することにしましょうア マッチの待ち時間があまりにも暇だったのでプログラムの続きをすることにします。これは前回のライブでした続きです。プログラムは APEX に関係ないので早送りで終わらせます。マッチができたようです。バルキリーがどこにあるのか探しています。どうやらスカーミッシャーの右側にあるみたいですね。第2戦。なぜか飛ばずに OBS の実験をしています。 OBS の実験が終わったようです。実験の結果はよく分からなかったとのことです。特に何も考えず何となくで着地しました。とりあえず武器を探しに行きます。紫のアーマーを手に入れました。ラッキーですね。この時は走り方がよく分かっていないようです。敵がいないか探しているみたいです。 照準の仕方があっているか確認しました照準はエ p ックスを始めた7ヶ月ぐらいで習得したみたいです足音がしますね敵を見つけましたとりあえず敵に向かって発砲します先に敵を見つけたみたいなのでダメージを与えられる可能性が非常に高いです煙を巻かれましたがとりあえず突撃します 向かってラ乱撃していますが、何発か渡っているようです。まあ、勝てるわけはありません。無事全滅です。なんと80ダメージも与えたようですね。平均の4倍です。これは非常に大きな成果でしょう。その後、参戦目をするわけですが、待ち直後に PC がフリーズして強制再起動したので、データが壊れてしまいました。 ということで、今回の実況は 3.5 ヶ月ぶりの Apex Legends 3試合中の2試合でした。